志村浩平でーすうっウスウス髪の毛ウっ太郎ですはいということでね2日3日前の動画であのお肌に悩んでるどうしたらいいんだろうってことでね原因がね G 行イだけじゃなくて部屋の温度乾燥によるものだったと最近思っておりまして加湿器を置き始めたらボコボコできてたニキビがあれ今日できてないな今日できてない今日もできてないなみたいなやっぱ乾燥ってニキビの敵なので乾燥することで 体内が乾燥させちゃいけないっていうことで皮脂を出すのでそれでニキビができるってことなんですけども乾燥させないためにはまあ室内も大事なんですけどもお肌のパックとかも大事ってことで今回はねえっと韓国のデュ y o セ s さんからえっと商品提供をいただきましたのでこちらのパックをね使っていきたいと思いますでこれがねめちゃくちゃ韓国で大人気大流行してるらしくてなんか SNS でも話題になってるって書いてあって今調べたら だからね、ちょっと使ってみるのが楽しみなんですけどその他にもファンデーションとかアイクリームとかセラムとかたくさんあったのでこちらはね、随時別の動画でレビューしていきたいと思いますで今回パックだけね使わせていただきますちょっとまず開けていきます大きい方から開かなーいえすごっでっけでっけ待って俺の顔くらいあるパック超豪華なんだけど貧乏な俺にとって超嬉しいんですけどこれ無理無理無理無理いっちゃういっちゃう パックなんですけれども、植物幹細胞って言って、幹細胞のエキスがあるので、肌の治癒能力を高めるというか、肌に活力を与えて明るくて張りツヤのある肌を整える。肌に整えることをサポートしてくれるっていう。そのシワとか毛穴とかがこう治りやすくなるっていうメリットがありますね。あれ化け物いる開けちゃうよめっちゃブスやん。<笑>とんでもないブスいる。無理。 これがね、マッシュの裏側です。マッシュを外したらこうなるってことですよ。女性の皆さん、騙されんなよ。早速、つけていきますよ。匂いは結構ね、なんだろう、南国系の匂い。ちょっと鏡使います、ごめんなさい。すんごいね、しっとりしてる、なんか。 匂いがめちゃくちゃよくてでなんかもうローションくらいヌメヌメするすごいもうゆ指の手押しつもう下がねもう薄さが全然違うこれねドライナットこれ待って待って待って落ち着け落ち着け落ち着けあこれ顎下まであんだすげえうわすげえ顎下まであ る, であるこれ初めてなんだけど顎の裏まで保護できるパックアニョン8 0 0 めっちゃブスじゃないそして俺。すごい。顎裏まで、ほら、パックできてんの。そっちもね、スースー系の南国系みたいな。触り心地はめちゃくちゃいい。うん。やばい、超ブスなんだけど。これ多分ね、橋本環奈でもこれやったらブスになると思う。シルクロードです。やばい、やばい、殺される、殺される。で、このままね、さっと、10分くらい待ちたいと思います。はい、ということで、10分くらい経ったので撮っていきたいと思います。すごい、保湿がすごい。<笑>すご。もうなんか、結構この、 ドンキとかに売ってる安いやつだと外した瞬間すぐ乾きに来ちゃうんだけどこの水分化粧水成分だけじゃなくて結構ね保湿成分みたいなのが結構大量に含まれてるっぽくてだ、ね、全然乾く感じがしないっすねこのままだからとりあえずこのままね、まあ、保湿クリームを塗って次の日に備えたいと思いますでなんかすごい保湿感が高くてこれがねやっぱりその造血管植物管細胞ということでお肌のねお肌の治癒能力を 促進させたりしてくれるパックなので、まあ、とてもね、お肌にはいいんではないかなと思いますで。ちょうどね、今乾燥に悩んでたので、こういう保湿力の高いパックがね、とても僕的にすごい助かったので、あの、とても気になった方は、皆さん使ってみてください。概要欄にね、リンクの方貼っておきます。でね、その他、いろいろな商品あるので、随時レビューしていけたらなと思います。はい。でしたまた次の動画でお会いしましょう。バン